心にいるハートということでねコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のイルハートでーすいやーなんかね今日はねすごい元気なんですけど<笑>まあね、今日は金曜日のイルハートゲームということでねゲームの実況プレイをやっていこうと思うんですけれども 挨拶コンパイルハート1本攻め戦うんですけど、それでヒルハートが勝ったらな ん, なんとなんとなんとなんと bs ボート焼肉。肉 うまう、あ、私も、そう、<笑>思ってね<笑>、まあ、今回はなんとなんと数少ない協力者のモルドンワークスさんに本番前にね こ, こそに一緒に練習をしてくれるようにお願いをしてきました<笑>ということでね今回は本番前の練習会ということでね練習をやってみたぞ 違えたえ<笑>なんかこれイエスがバツでノーがね丸なんだってよし<笑>できたできたできた<笑>やっていきましょう<笑>ちなみにねいるほどピンクい方です<笑> 肉マん。<笑>動きがきおいはいえっとねなんか簡単な操作説明なんですけどこんなにこんなに土下座あって動かない てこと思いますなんかね動きがキモいらしいんですけどいろんなね今<笑>今自分で頭をこうぶつけてる方なんですけどなんかね丸ボタンで頭突きで丸のね長押しでなんか<笑>どけた<座笑>で×バッツはねジャンプか×バッツのジャンプで長押しが。 何これはあ、みたいな感じで四角がねあ四角もジャンプなのかなあなんかやってるなんかやってる<笑>長押しは寝るらしいですね<笑>はいで三角がういってやつですね三角の長押しがビクトリーですねあはいでなんだなんだ<笑> これあれあみたいヨーヨーみたいな感じ<笑>でらしいですはいということでね大<笑>体いい分かったらあっ名前出るななんかし R の1はよ o で L の1もようですねあっ方分にあっつかんでんのかななんかあっつかんですか<笑>なんかあれみたいだねあのジムでさ やるしって や, るやつ<笑>なんだっけでいいのかな<笑>今ねモルドワークズさんと練習してるんですけどモルドワークズさんあ生きてた生きてたあ<笑>あーということでねちょっと今からちょっとやっていいい い, い, いきましょうなんかすごいさ悪役みたいな格好してますよね <笑>ああできたできたうたこれあれじゃないですかよくボクシングで見るやつあもうしとれたよしよしよしよしよしよし待てよしよし待て待て待てよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ行よますよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよーよしよしよしよしよしよしよしよ なんかこれね、このリングの外にね、出したら。かっちなのかな、らしいので。うん、いい、いい、いい。これ何してんの、何してんの、何してんの。<笑>痛 い, い。このさ、さっきのこの上には何なんだろう。ああ。この、この上、このよう、このようは、よう。いいよ、いいよ。うん、いいよ。 よしよしよしよしあで も,、ね、でもね、今、外, 外にさあれだよね、頭突ききくねなんか、外に出すってことは、つ、はいはいはいはい、かっっ<笑><笑>って待って待っ て, 待ってあ 取り直して<笑>を取り直してやっていこうと思うんですけどなんかねこう2人で協力して掴んで1人はバーンってね、できるらしいので今回はね、ちょっ一人1体ね、あの動かないやつを設置して俺のルドワークスさんとね、2人でね、協力プレイをしてそいつを突き落としたいと思います。うーんとよし さっきあそこはまったんだけどねできる人はさあそこにはまったらさあ違うじゃん違うじゃん<笑>このこの動かないやつをこうぼこしにいくんですよねういあ違っ違うってごめんなさいごめんなさ い, う い, う い, う い, いや<笑>ごめんなさいごめんなさい えっと、なんか一緒に掴めるらしいので。なんかね、ここ、こあ、え、こうだ。あ、掴んでる、掴んでる、掴んでる、掴 ん, んだ、掴んだ。掴んでるのかな、これ。ほ、う、っ、ん。見えな、あ、私一人でついでない。うい、うい。待<笑>っ<笑>て、待、ま、って、これどうするんだ。まあまあ。 このなんかピンクのドロドロのスライムみたいなところに落としましょう。せーの、ふわっああ！<笑>落ちるとこちらどこなんだった？おい、おい、おい。ああ！<笑>待って待って待って待って一緒に一緒にやるんだよ私。一緒にやるんだよ私の猫。ほっ、せーの、ほい。 ことも言ってたんですけどこれあのなんか今回こうイルハート対こうモルドワークスさんコンパイルハートチームみたいな感じじゃないですかこれ裏切りましょう<笑><笑>えっいいと思いませんゃ<笑>なんかこう本番でこ今みたいにこねちょっとモルドクスさんにケーキュリフィッシもてもらってコンパイルハートのやつを<笑>。 ぶち落と し, ましょういやこれいいと思うんですよやってやりましょうよし、まあね、<笑>見えたーさあここまでねこれまでも勝てますよ勝てる勝てるそしてどれだかがいいそして PS4 があったら何がプレするまあちょっと前にやってたイースがねほんとに面白かったんでやりたいですまだねあれからちょっと触れてないんでね進めていきたいなっていうのと、まあ、あとはねこれもちょっとねやったんですけどもうスリクをねやっぱりやりたいんですよもうね瀬ン院先生のね同一ナリオをね<笑>何の話 デジックはね私、本当にこうなんかねキャラクターのデザインとかもねすごい好きで、あとはね、ねななんかなんかだろうああいうちょっとね、知りのなんけの、ね、シナリオとかね雰囲気がすごく好きなのでやっていきたいなーって思うんですけど、まあ、ね一番今、一番プレイしたいゲームは。 これでいけなめんなさい